会場の皆様こんにちはこんにちは千葉市から参りました風見どでございます、えー、午前中演舞ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、えー、サプライズの成りすまし演舞いかがだったでしょうかあたくさんの拍手をありがとうございますあの和気あいあいさんと、えー、だいぶ前からこの企画をくわだてておりましてくわだてるというのはちょっと、ね、言い方間違えましたけど、ね<笑> あの、まわさんに千葉に来ていただいたり、我々がこちらに来たり、まそれなりに練習は積んできたつもりで演目させていただきました。あのこのような機会を与えてくださったことを皆様に感謝するのと同時に、えー、一生懸命演目したことをお伝えしたいと思います。本当にありがとうございました。それじゃですね、今回はあの我々のオリジナル曲である「千里の道」をお届けしたいと思います。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 l e t So g l e t s g o l e t s g o もうどれぐらい悪いかだろうか始まりさえ見えない暗い闇の中でも僕らが手を切らす一筋の光が必ずある 「闇をらす なる ありがとうございました